よーし、来たな、トランクス。早速、修行。んどうした浮かない顔して。ごアンさん、う、腕の痛みは、大丈夫ですかああ、まだ少し、違和感はあるけどな。なるほど。そうか、浮かない顔している理由は、このことか。す, すみません。 そう、気にするなよ。亡くなったものはしょうがないさ。あの時生きていられただけでも、幸運だと思わないと。でも。よし。どうやらその状態だと、修行どころじゃなさそうだな。え、いえ、やります。いいからいいから。こんな時には気分転換も必要さ。そうだな。こういう時は、 釣りでもしてのんびりしようかははいまたレッドリボン軍のドローンが出たらしいわよ見つからないようにね釣りってどこでするんですかそうだな西の都近くに東台がある島があるからそこにコクランクス釣りはできるかはい一応は せっかくだから、釣り勝負なんてどうだたくさん釣れた方が勝ちだ。えー、そんな…いや、待てよ。組手じゃ絶対にごはんさんには勝てないと思うけど、釣りだったらひょっとすると勝てるかも。ははは、よし決まりだな。手加減はなしだ。負けないぞ。ぼ、ぼだって負けませんよ。さあ、 俺はどこで釣ろうかな。 よし釣れたぞごはんさんの方はどうかな結構釣れましたよごはんさんどれどれうーんトランクスの方が多いかやったーごはんさんに勝ったぞやるなトランクス俺のお父さんよりもうまいかもんな ああそうだな。 どうかしましまたかいやいつものトランクスに戻ったみたいだなあありがとうございます僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね別に気を使ったわけじゃないさこれも修行の一つみたいなものなんだからえ釣りをして魚を食べることがですかそうさ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 もう少しだトランクス俺もお父さんもスーパーサイヤ人になるのはずいぶん苦労したさ前も言ったと思うがスーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだこれは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 はいお願いしますさっ援助だっこいふっへっ違う俺と戦えないようなら人造人間を相手にしても勝てやしないぞ分かってますませた、ま、俺に遠慮してんじゃないか い, いえ遠慮なんてお前に遠慮されること俺は弱くなったつもりはないぞよーしーいいぞ 確実に腕を上げたが、ままま、ごはんさん、えーえー、よりも人造人間よりも強くならなくてば 防御がまだ甘いぞよしいい感じだったぞ。 ありがとうんかなり力をつけてきたな、はあ、スーパーサイヤ人になれればもっと戦えるのにそれだってもうすぐなれるさきっかけさえあればみ都が 人造人間め、とうとうこの街まで今度こそゴハごはんさん、その体じゃ今の俺では、トランクスを守りきれないかもしれない。トランクス君はここにいるんだいいなひやだご飯さんが行くなら僕も行くもう十分強くなったはずだトランクス 人造人間の力を甘く見るなもう足手まといにはなりません僕、ごんさんと一緒に戦いたいんです<笑>そうか。わかった。トランクス、行くか。 君は最後の希望だもし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう何年か先、あの実像人間を倒す可能性を持った最後の戦士が…やめないよ、十七号ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ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 ごはんまた前か今度は逃がしはしないよフルパワーで殺す俺は死なないたとえこの肉体は滅んでも俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がりそしてお前たち人造人間を倒す そう熱くなるなよ損ご飯。すぐに終わらせてやるもうお前と遊ぶのも飽きたしね でやるとはな必死うっああ うん、やクソしつこいヤツだお前たちをしとめてやるうっ どこまでも追い詰めるぞどこに行こうと無駄な足はしないよ。遅い<笑><笑> お前一人ぼっちで勝つつもりかいこれだけでも十分だ行くぞーどうか見てんのあ場 あ, あ, あ, あ, あ, あ, あっあっあっあねあれあ上あやあせあいあもあおあはあしあいあっあ言あっあるあろあっあこあ覚あすあんあなああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ お前たちを通して終わりにするわっす。はっけるっっっっっっっっっってっけてみな なんてなガッカリさせて悪いが俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ<笑>もう逃がしはしないよ。 ああ、もっと必死にやれよ。どうした、ソ孫悟飯。やられっぱなしじゃないか。ほら、来いよ。俺たちを倒すんだろう。バカ。 しすぎて笑っちゃうよもういい加減くたばりなよ最後の抵抗を見せてみろよ孫ン飯。できるものならね俺らやられても<笑>新たな戦士がお前たちを <笑>感じられないごはんさんの気が。 ごさん郭さんごはさんうそだ。 トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができただがその代償は決して小さいものではなかったそれから約3年後人類の敵そしてご飯の敵である人造人間を倒すためただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた希望をつかめ 人, 造人間との最終決戦ただいま母さんおかえりトランクス修行の調子はどううん自分でもやっと手応えを実感できてる気がするあの時のごはんさんくらいの強さの実感をうんその顔はうまくいってるみたいねでも油断は禁物よはい分かってます そうだったらいいけどああそうそうこっちももう少しでタイムマシンが完成するわよふーん何気のない返事ねタイムマシンなのよタイムマシンあ分かってるよさすが母さんですねこれが完成したらあんたはまず過去の孫くんごはんくんのお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ次にもう一度人造人間が現れる時代に行って孫君たちの戦いを応援しながら研究するのそこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんでこの世界で生かしてほしいのよでもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよねええ 多分ねそう父さんだってごはんさんだって生き返りはしないそれに過去に戻らなくたって今の俺なら人造人間を倒せるはずだあそうだトランクスちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど頼み事な何ですかあんたなら簡単な用事よさっき タイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょだけど大事なパーツの原料が足りなくなってねあんたに取ってきてもらおうかなと思って構わないけどどこに行けばいいの青津山よご飯くんんくというか父さんの家があるるところかるわわかよねあ、はい大丈夫です。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 それじゃ行ってきます